水性動物学研究室の太田金也です今回はですね私たちの臨海研究所に植わっている桃玉菜について解説していこうと思います毎年秋から冬になると赤くて大きな葉っぱを落とすこの木熱帯魚が好きな人でしたらですねこの木の葉っぱがマジックリーフとして売られていることをご存知かもしれません この葉っぱがですね、この葉っぱの中に多く含まれるタンニン酸を利用して水質を調整するのですね。我々の臨海研究所の周囲にはたくさんの養殖池がありますのでその影響だと思われます。この木がですね、我々の研究所にもですね7本植えられています昔はこの葉っぱを使って養殖池の水質を整えていたのだと思います。今はほとんどこの 木の葉っぱが使われることはないんですすすけれれども昔の名残だと思われますでですねなんで今回わざわざこの木を紹介しようと思ったかと言いますとこの実の中の実ですねこれがです、ね、どうも美味しいみたいなのです調べてみるとですねアーモンドやピーナッツに近い味がするということなのです、まあ、でも周囲の台湾の人たちに聞いてもですね、まあ、誰も食べたことがないみたいなのでちょっと自分なりに えー、試行錯誤して料理を作ってみることにしました、えー、そしてですね、えー、この周囲の特産のですねこの辺の養殖池でですね、えー、養殖されておりますエビと合わせてですねグリーンパスタソースを作ってみましたなので今回の動画はー台湾イーランジャオシトキシオ村中央研究院臨海、えー、研究所スペシャルエビ入り桃玉菜種、ね、グリーンパスタ 紹介動画の第1回となりますすいませんちょっと長くなりましてはい、えー そしてですね、あのこの動画を撮る前にあれこれ調べたのですがこの桃玉菜の実を食べる方法についてあんまり資料が見つけられませんでした時々、東南アジアやアセナアジアの YouTube クリエイターの人たちがですね、手で割って食べているのを見たことがあるのですがどうも大量にこの桃玉菜の実を処理して販売しているような人はいないようなのですなのであれこれ自分でですね、試してみました。 まずは収穫の方法です実は熟すと勝手に落ちてきますのでそれらを拾い集めますどうも好みですね香りが昆虫たちにとってたまらなく良いらしいのですねなのでもう落ちてくる前からですねハチやハエの類が集まっていますそして落ちたらすぐにアリが寄ってきます当然中に卵を産みつける昆虫の仲間もいますので拾い上げてバスケツに移すとですねまあ、このような感じでその昆虫たちの幼虫がですね こうぴょんぴょんと飛び出してきますあとアリも大量にいるのでですね時々ですね手に這い上がってきてですね時々噛まれたりしますなのでちょっとあまりにもこのような昆虫が多い場合はしばらく水につけておきますそして集めたらこのように日当たりの良いところに置いて乾燥させます今回あまり経験がなかったもんですからですね何もまあ処理をせずに乾かしたものとですね事前に皮をむいたものを準備することにしました ちょっと中を見てみましょうこの桃玉の実の構造を切って見てみるとこんな感じです表面の薄い皮の下に虫たちがいかにも好きそうな赤肉の層がありその下は繊維で覆われておりますそしてさらにその下にはコルク質の層がありますつまりこの実はですね三重の異なる性質の弾力性のある層口に守られてるような形になっておりますそしてさらにこのコルク質の層の下には非常に硬い殻が でですね、その下にアーモンドのような実が入っています、まあ、では最初の表面果肉繊維の層を取り除くところを詳しく見ていきましょう。 実際、いろいろ試したのですが、いまだに最適な方法は見つけられておりません、もうこの動画を収録した時にはもうこのようにひたすらナイフで皮をむいておりました、まだ生のうちにはらかい組織をとってしまった方が楽だと感じたのです、しかしです、ね、当然ですが、手動で一つ一つ剥くには限界があるのです、なのでどうしてもいくつか放置 し, た放置してしまう海が出てきてしまいます、そうなるとそのまま乾いてしまうんですね。で、まあ、でもそれはそれれは 今回試みとして乾燥させてから別の方法でこの皮を取り除くことにしましたラジオペンチを使って一つ一つ繊維質の皮を取り除きましたあーひょっとしたらですね、まあ、皆さんの中にわざわざその繊維質とコルク質の部分を取らなくても石川まで叩き割ればいいんじゃないのではとお考えになる方もおられるかと思います。はい、私もそうしましまた。 確かにそうやって中の種を取り出すことはできなくもないのですしかし、どうもこの線や孤独室の部分が衝撃をこ う, そのうまく吸収してしまっているよう で, です、ね、なかなかきれいには割れなかったのですなのでこのようなちょっと手間をかかる方法をやっているのですでもちょっとこれ、説明するよりも実際の作業の様子を見てもらう方がよいかと思いますのでご覧ください。 でまずはこの石斧、これ、ロマンを感じますね、この石尾のです、まあ、これですべての殻を、ね、叩き割って割り終わり、完全にすべて作業オーガニック系、サステイナブル系の道具で済ませることができたらなんて素敵なんでしょうと、まあ、そう思いました、まあ、では見てください、これ大変なんです、はいこの、まず自分の指を叩き潰す危険性と向き合わなくてはなりません。そしてですね この木 の,、えー、の穴に軽く固定されただけの石小のがですねもういつすっぽ抜けて飛んでくるか分かりません、柄もたたいているうちに割れていきます、皮むきをしていない乾燥した桃玉菜の実をたたいてですね中の種を取り出すまで結構時間がかかっている上に高確率でですねこの食べるこの種子が、種がボロボロになっちゃいます。というわけで文明の利器を用いました。 この金属製のくるみ割り器、まあ、大体たいアマゾンで2000円から3000円ぐらいですね、えー、これ良さそうなんですはいしかしながらこれまたものすごく時間がかかってしまうんですもうこの絵を見てください曲がってますねそして時間を見てみるともうこれ石用のとあんまり変わらないんですよねもう使ってるうちにどんどん曲がって最終的にもう桃玉 の, の実がですねこの間に入らないようになってまいりましたあれこれやってたどり着いたのはこのですね 手こしこのマカダミアナッツ割り機です、これだとでで、ね、ですすすねねここれれよだと指が完全に挟まれて怪我をするような危険性も少なくなります、なおかつ力が徐々に入っていきますのでこの弾力性のある繊維質やコルク質の組織をこうまを押しつぶしながら圧力をかけることができます、そして程よく割れたところで力を緩めるとですね中の種をですね潰さずに取り出すことができますすここれですもうこれででもうす。 これですと手応えを感じたところで、今回の本編は終了です。はい、えー、これでですね、グリーンパスタの材料の下ごしらえのための下ごしらえの途中まで来ました。 えこちらのパスタはちゃんと自分で作りましたんでねこれはあのミッションを成功しているんですよ、まあ、しかしそこに至るまでの道のりはそんなに簡単ではないのです今回はですねまあ、こういう形でその途中までお見せしましたが次回はですね、まあ、次回まだ食べるところまで行きません皮を割る様子とですね下ごしらえをするところまでお見せすることができると思いますの で, でお待ちくださいそれではまた。<音楽>